In this video, we are going to see the third part of Japanese interview. Enjoy! Welcome to Nihongomax. My name is Ravi. Nase kono kaisa de hatarakita inu desuka? Dose te kono kaisa de hatarakita inu desuka? Nase, watashi wa Honda kaisa ga i s k i desu. i e Honda de h a a r a k i t a katan d e t h i n えー、ホンダの1台バイクを持ってます父親もホンダの車1台持ってます。私もこれからホンダのバイクを買おうと考えてます。うん。我々はスズキですけど。スズキ、はい。スズキ、スズキですね。スズキです。はいどうしてこの会社で働きたいのですかはい えー、鈴木という名前がインドだけではなく世界中よく知られています以前からあの御社に就職が決まり自分の日本語のスキルをうまく活用できたらいいなと思いました今まで同じような経験を積んできましたからあの御社で貢献できたら御社で自分のスキルをうまく活用できたら御社に貢献できるという自信を持っています、うん、どのような貢献ができますか えー、と私は自分の日本語をもっと良くしたいですね。これから日本語の会話を使って仕事して、えー、もっと上手になりたいですね。どのような貢献ができますかはい私は日系企業で同じような場面で似たような経験を持っています。適切な場所で 適切な表現をどう使うのかを練習していますそして御社の例えば技術的な場面で例えば現場などでどのような表現が使われているかというと御社のウェブサイトであのたっぷり勉強してきましたので技術的な翻訳や通訳などはあるいは議事録の書き取りなどに自信を持っていますうん。もう少し聞きたいんですけど あの通勤はほぼ2時間かかりますね。ですから毎日行ったり来たりするよりも「あのこの辺りで引っ越した方がどうですか?」「引っ越しはだめなんだよ」「だって彼女に会えなくなるんだよ」「この辺りで引っ越した方がどうですか?」なな引か「引っ越しはどうですか?」そうですね、えー、私もいろいろと考えていますが やはり1人で住むよりも家族と一緒に住んだ方が健康的ではないかと考えています。ですから通勤が長くても大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。では続きます。